こんにちは近藤森ですで今ちょうどあのワークライフバランス仕事の働き方についての取材を受けてきたので、えー、今日はときめく働き方をするためのヒントについいいいててお話ししていきたいと思いますで働き方の中で一番あのやっぱりねお悩みとしてよく聞くのはとにかくタスクが多いパンパンでもうずっと仕事ばっかりしてしまうけれどもどうしたらいいでしょうかっていうご質問をよくいただくんですね。 でこういう時ってあの私の場合どうしているかというととにかく今持っているタスクを全部書き出してみるということをやっているんですあのプロジェクトごとでもいいしこうメールの返信でもいいですし自分が今仕事の中でどういうことに時間を使っているのかということを書き出してみるんですそうすることによってあ 私って結構そのメールの返信でしかもメールの返信の内容を考えていること自体にたくさん時間を使っているんだなっていうことが分かったりいやなんか仕事しているふりようでいてなんかずっとネットサーフィンばっかりしてるんじゃないっていう事実に気づいてしまったりっていう風に自分の時間の使い方についてこう客観的に見ることができるんです。ということ、まあ、私もそうなんですけども結構そういう方多いんじゃないかなっていう風に思うんですね。 ように今自分の時間の使い方をしっかり見ることであここを改善していこうとかあこの作業はもう少し 短, あの短縮できそうだなとかあこのメールの返信とかチェックする時間がこうバラバラだからそれを1箇所にまとめて午前中の例えばここの30分間で全部やったらいいんだっていうふうに自分なりのこうスケジュール調整をどうしたらいいのかというのを考え直すことができるようになるんです。 そうしていく中で手放せる、例えばあのあこの会議で私毎週参加することになってるけれどもひょっとしたらあの参加しなくてもいいかもしれないっていうそういうことをちょっと上司の方に言ってみようかなとか会議時間を今まで1時間とってたけれども45分短くしてみるように提案してみようというふうにご自分なり の, のお仕事の片付け方法っていうのが見つかってくると思います。 仕事ししながら少しずつ仕事のを自分のときめく状態に少しでも調整していくことでだんだん仕事時間のお片づけができるようになってくるはずですいっぺんに全部やるのは大変かもしれませんが少しずつ自分にとってときめく働き方を見つけていきましょうということで今日は「働き方のときめく働き方を実現するためのポイント」でした。